国民はとっくに見飽きているのかもしれません。どうも、政治いろいろの学部です。韓国次期大統領選挙の投開票が刻一刻と迫っている中、各候補の絶戦も日を追うごとに激しさを増しています。現状、文在寅を批判することで、 支持率上昇を狙っている野党国民の力の力ユンソンソギョル氏各候補の発言内容から、ムンジェインの失策、大統領選後の展望について詳しく掘り下げていきましょう。2021年11月22日付、東亜日報からの引用です。保守系最大野党国民の力の大統領候補、ユン・ソン・ギョル氏は、 21日、ムンジェイン政府は雇用喪失の政府ではなく雇用破壊政府と非難した。前日には政府の不動産政策について住宅惨事を招いたと批判した。ムン政府の雇用、不動産政策に対して政策メッセージを出すことに集中したのだ。ユン氏は同日、Facebook で 現政権の雇用政策について、目の前の統計結果だけを意識して国民の血税を注ぎ込み、店の雇用を増やしたとし、私が大統領になれば雇用を創出する企業を積極的に支援する。また、若者のスタートアップ創業に対して破格の支援をすると明らかにした。さらに、問題は 雇用の質が顕著に悪化したこととし、良い雇用といえる全日制就業者数は1年間で444万人も減った。これが雇用化粧術。自画自賛で一貫した文政府の素顔と批判した。そして、天文学的な決定を投じながら、一体何をどのようにしてこのような生産な結果が出たのか問いたい。 と疑問を呈したユン氏側関係者は政策の面で文政府を批判して代案を出すことで検事総長出身の候補のイメージを政治家に切り替え政策的鮮明性を高めることが狙いと説明したとのことでいかがでしょうかユンソンギョル氏ここに来てかなり大胆なアピール構成に出てきていますね まあ、現政権を適厳しく批判することで、自分たちの政策と対比させ、支持率の上でもコントラストをつけていくのは大統領選における王道なのですが、タイムリミットが見えてきたということで、各候補揃っていよいよ本気を出してきたといったところでしょうか。ユン氏はムンジェインの金融面、雇用面での失策を具体的に挙げた上で、 私が大統領になったら若者の救済に力を入れると強調しています。ムンジェインの雇用喪失を偽の雇用対策とまで言い切っているのですから相当気合いが入っていますよね。まあ、ムンジェインが政策面で素人以下なのは日本人の目から見てもわかりきっていることなのですが。ムンジェインは低賃金の短時間労働者、アルバイト、 パートタイム含むを闇雲に増やしただけで抜本的な雇用改善には一切手をつけていないとユン氏は厳しく批判しており本当に若者を救うには一日7から8時間きっちり働ける正規労働者を増やしていくべきだと力強く発信していますそしてそのための道のりとして巨額の資金を投じて企業の雇用創出を支援するとともに 起業すするる若者たちににも積極的にインセンセティブを与えると述べています具体的な財源や政策について SNS では明らかにされていないものの破格の支援と謳っているのですからなんだか期待できそうですよねこれだけ意気揚々とムンジェインを批判しているユン氏自身もダーティーな疑惑が全くないわけではありません 義理のお母さんの逮捕問題は韓国国内でも大々的に報じられましたし当チャンネルでも取り上げたユン氏の妻キムゴンヒ氏の共産金不正授 受, 受問題についてはもっか知見当局が捜査中であるとも言われていますまあいずれの疑惑も10年ほど前の案件であり政府与党及び対立候補のイジェミョン氏による陰謀であるとも言われているのですが 真相は定かではありません。片や与党共に民主党のイ・ジェミョン氏の方も、日を追うごとに終分まみれになりつつあります。日本でも報じられた市長時代の不動産委託疑惑から、兄嫁への暴言、有名女優とのスキャンダル、さらには飲酒運転と、まさに疑惑のデパートとしか言いようがないほどのラインナップですよね。 女優とのスキャンダルは先日、フジテレビのバイキングでもニュースとして取り上げられましたから、日本でも注目度が高いのではないでしょうか。まあ、フジテレビだからという側面もあるのでしょうね。サハポピュリストとしての本領を発揮し、全国民へ現金給付宣言で、何とか支持率をキープしてきたイーシーですが、11月19日の段階で現金給付を マニフェストから取り下げています政府与党及び野党から強い反発にあったこと、財源確保の見通しが立たなくなったことを撤回の理由に挙げているとですが、そんなことを最初から分かりきっていましたよね。野党が反対するのは通常営業としても、政権与党まで苦言を呈すというのは、よほど不安があったのではないでしょうか。 直近の支持率を見ると、イ・ジェミョン氏が 39.5%、ユン氏が 40% と、非常に僅差になっており、どちらがどうなっても不思議ではない状況になっています。11月17日の中央日報の記事では、ユン氏が 52.7%、イ氏が 34.8% という支持率でしたから、ユン氏は 10ポイント以上も下げたことになりますまた、イー氏は約5ポイント上げたものの、ユン氏のポイントがそのまま反映されたわけではなさそうですので、他の候補に支持が流れたのか、もしくは、罵り合いに嫌気がさして、誰も支持しなくなったのかもしれません。さて、対日姿勢で考えれば、強硬な反日メッセージを発するイー氏とは異なり、 ユン氏の方は協調融和政策、いわゆる陽日を打ち出しています。日本としてはあまりこちらに向いてほしくないんですけどね。しかしながら、ユン氏にしても腹の底はまだまだわかりませんし、あのムンジェインでさえ就任当初は日本との協調路線を歌っていたのですから、全く信用できません。韓国の国勢は反日ですからね。